今回は「ガンダムマーク2」制作のパート67になりますそれではご覧くださいまずは前回の続きで筋彫りをしていきます 全て掘り終わった後の出来事なんですがファンテックさんの筋彫りカーバイトがまた折れてしまいましたかなり気をつけて使っていたのですがこのペースで折れてしまうと使い続けるのがかなり厳しいので次回からはまた筋彫り方法を変えてみようと思いますヤスリをかけてバリを取っておきます この逆エッジも筋彫りしていきます。針を取ったら傷と引けを処理していきます。 ここうしてでできたのがこちらです今回からかなりアップで写すことができるようになったので小さいいパーツも見やすすくなったと思います画質に関しては前々からおかしいなぁと思っていろいろ調べ続けてはいたのですがこの前ようやく原因がわかったので次回からは少し良くなると思います。 続いてはこちら手になります第1部では手の甲だけやって第2部で指をやろうと思っていたのですが手の甲を仕上げるためには指からなんとかしないと形がつかめない感じだったのでこれから指を修正していきますまずはこちら3つ連なっているのを1つずつに分解してみます それでは、これをどう修正するかなんですが正直このままだと空手平手武器持ち手どれもいまいち決まらないんですよねどうするかを決めるために参考資料を見てみました自分の指や他の模型なんかも見比べて思ったのが第二関節から第三関節までの長さが異常に短いということです私にはこれの原因で不格好になってしまっているとしか思えませんでした これをどうにかする方法を考えたんですが、やはり1から作り直すのが一番良さそうな気がします。どうせ1から作るなら、やっぱり全稼働にしたいと思うのは、モデラーのサガですよね。ということで、簡単に座面を書いてみたのが、こちらになります。これを少しだけ丁寧に製図したのが、こちらです。正直、まだ想像がつかなくて、こうなると、 そろそろ私も本格的に CAD に手を出す時が来たのではないかと思いそこでだいぶ前にダウンロードだけしておいた JWW を全く知識のない状態で触りながら一つずつ勉強してやっと残さできたのがこちらです出した寸法的に小指にするべき形状だったのでこれが小指の図面ということになりますちなみに曲げるとこんな感じになります実際グーティにした時は 手ののひらの都合上、ここまで曲げることはできないのですがそれでもかなり良くなりそうな気がしますそれでまずは指先の部分から作っていこうと思うのですがここに出している寸法は10倍の数字で出しているんですよねこの小ささで可動と保持ができる指なんて私に作れるのでしょうか不安しかありませんがとりあえずやっていこうと思いますまずは 四かける二点五ミリを切り出していきます。いかがだったでしょうか。今回の動画はここまでになります。それでは。 また次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。